こんにちは、岐阜大学の小山です。今回は、土砂災害ハザードマップを使って避難計画を考える手法について解説します。基本的な考え方は、洪水ハザードマップの時と同じです。洪水ハザードマップの時と同様に、土砂災害ハザードマップを使って避難計画を考えてみましょう。 白地図を作るのは、洪水ハザードマップを使った避難計画について説明したときと同じ方法ですので、ここでは詳しく説明しません。わからなくなった場合は、そちらを参照してください。では、自分の地域のハザードマップを作ってみましょう。市町村のハザードマップの土砂災害危険地域を印刷した白地図に書き込んでいきます。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 地域のみんなで相談して、別の場所を検討する場ケースもあり得ると思います。親戚宅や友人宅、地域の集会所などもあり得ると思いますし、近隣の企業に避難者の受け入れの協力をお願いするというのもあり得るかもしれません。また、地域内全域が土砂災害の危険地域になっているような場合には、遠方の地域に受け入れてもらうなどの連携を行っておくことも、 考えられるでしょうそれでは避難計画を考えていきましょうこの表の見方も洪水ハザードマップを用いた避難計画のところで説明したものとほぼ同じです時間が上から下に流れていて、えー、その時の状況というのが一番左の欄に書いてありますそしてこの表の行動欄に土砂災害発生までの時間の流れ タイムラインを考慮した避難行動計画を書き込んでいくという流れになります。避難計画の考え方の一例を説明します。これも基本的には洪水ハザードマップを利用したものと同じです。この計画には土砂災害警戒区域、あるいは土砂災害特別警戒区域について、あ警戒区域にいて それぞれの状況になってしまったときに何ができるのかを書き込んでいきます考えるときのポイントとしてはまず安全な避難先を決めます自分の地域に避難できるところがなければ他地域でも親戚宅でも自分が行くことができるところを考 え,、ま、考えれば構いません次に決めた避難先に行くまでの所要時間を考えます所要時間は 準備時間と移動時間を足した時間になりますここまで考えられたらあなた自身が土砂災害発生時から遡っていつまでに避難しなければならないかが分かりますこの時間が避難開始のリミットとなります先ほどの表に避難開始のリミットを書き込んでください このリミット以前の時間表でいくと書き込んだリミットよりも上の時間では安全な避難 先, の、えー、安全な避難先への避難が可能です行動のところにどの時点でどんな準備をするのかを書き込んでくださいリミット以後の避難表でいうと書き込んだリミットより下の時間では安全な避難先への避難はもう間に合いませんその場でできる安全確保 を考えて書き込んでください例えば上の階に移動してなおかつ山と反対側の部屋に行くなどがあると思います避難計画を作成したら今度は避難計画の検証を行いますこのプロセスも洪水ハザードマップに基づく避難計画と基本は一緒です避難計画の作成は避難タイミングの考え方など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 準備の時間は思ったとおりの時間でできたでしょうか避難時間は思ったとおりの時間でできたでしょうか避難手段は適切だったでしょうか避難経路は適切だったでしょうか避難先で過ごせるだけの準備はできているでしょうか家族全員無事に避難できそうでしょうかこれらを検証し計画を修正していってくださいこれを繰り返すことで避難計画が現実に即したものとなっていきます 要支援者の避難支援計画についても同様に検証することで。現実的な計画を作っていくことができるようになります。地域の中には洪水危険も土砂災害の危険も両方あるところも多いと思います。その場合は両方を合わせた避難計画にしていくといいですね。こういった計画を、えー、こういった計画を作っていくことで。どの時点までに逃げれば安全に避難できるのか。 そして、その時間までに逃げるためにはどんな準備をしなければならないのか、ということをご自身で考えていくことができます。今回は以上です。今回は土砂災害ハザードマップを使って避難計画を考える手法について解説しました。次回は地震災害と防災情報について学びます。